で す,、うん、すこぶる暑いで…先々週かなあの先々週ぐらいにあの大豆をちょっと畑にまきましてで、その大豆がね今、はい、こんな感じで出てきたとこなんですけどで、今日はねちょっと何をするのかと言いますと大豆の土寄せをやっていきたいと思います。 もちろんあのトラクターでちょっと面積が多いんでねやっていきます手でやってたらね死んじゃうこのトラクターのケツについてるこいつでねこの大豆の土寄せをやっていきますスピードですね のギアは3で行きますで PTO なんですけど PTO のギアは1速で行きます2速、ね、にちょっと入れちゃうとねたぶん口が被りすぎてしまうんでまだちょっとね大豆がちっちゃいんでここはもう1で行きます出発進行ラス進行 うするのかというと目をねしっかり立たせたりあと空気をね入れてやることによってイ豆がしっかりと育ちますだからこんなクソついたかなってますまあトラクターはクーラー入るんですけどね、うん はい、大豆ちゃん土寄せバッチリもっこり仕上がりました動画最後までご覧いただきありがとうございますもしこの動画がいいと思った方はグッドボタンそしてチャンネル登録も是非お願いしますバイバイ